Thank、okay. you. じゃあだから ありました。伊勢と申します。乾、え、杯、ー！乾杯！えー、乾杯と書いて伊勢です。あ、それとても正確。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにあ、お願えー、っと映りますか？あそこも映ってますか？あ映ってますよ。あよかったよかった。カメラマンバーニーだそうです。確かにはい。は、う、い、ん。YouTube やってます？やってますも。えー、すえー、すごい、ね、てるんだ。もうバーニーさん、実は今回 まあ3回目でなんですけども一番最初来させていただくときまだあのコロナが、ね、始まる前に一回来させていただいてあ そ, うなんだそれがんだろうなオープン前とかんかねでねそれドラムで参加させていただいたのとまあ小木でも参加させていただいてでそうここからは、まあ、月は経ちまして真っ、まあ、最初もお会いしてですね、はいはいはい、やらせていただいたみたいな<笑>で結局こうやって前座でやらせていただいてここ に, に立つのに。 3年かかったんです、ねえー、で、すね音楽すごいやりたくて、うんうん、でそれもバンドとかやってたんですけど、うん、なんかちょっとうまくいかなくてそでなんかソロでできないかなと思った時にこちらに立たせていただく話をサンマさんがいた頂いて嬉しいなほ、うんでちょっと気合い入れてですね今日はいはい、あ、リコビタンで2本飲んでもらって。<笑> ロシアとウクライナみたいな。で<笑>考えてきたんですか？違います。今今思えてい出した。素晴らしい。なんかね嫌なことが起きるんですよ。美容室そう綺麗にしようと思って美容室行ったらなんかいじり岡田みたいな感じ。なんかねついてねえなと思うんだけど<笑>さっきすごい楽しかったので も, もうペイされてる。こ<笑>れ か, からは楽しいことしか起こらないはずだとそ う, そう信じています。一生悲しか見えない。<笑> <笑>記事のおにしかかか見えない、ね、でしょ<笑>も見しないいとる聞いたことはは<笑>マスターババリバリ 何, 何グラビアみたいなあの、ね少しね 大, 大, 人大人な感じのもうあれは子ども心ながら真夜中の1時とかですかね。えー、ののにしても いわゆるるバレンよりもも音音にして、えーえー、しして見てててて集集中中ででですのどだねんんとみちょっ隣なパッその残像だけがお尻だけが残ってる。えー 今今日日一番イキイキしてててててままますすす<笑><笑><笑>る時がページだだだってバレましたた、ね、た<笑><笑><笑>と、ねえー、と、えー、とといいいいいででりあえず今日はややららせせのの曲くカ目がオリジナルの方ぜひゆ見ていただければと存じ上げます、うん、ではよろしくお願いします。 もう感想は、もう神社にってます。ん<笑>あここで<音楽> 一緒に卒業写真です う ありがとうご来てくれて。